とか、クソレカイン石です。火をつけましょう。クソデカイン石です。急に消えました。クソデカイン石です。再び現れました。火をつけましょう。クソデカイン石です。今までに8回もロシアに落下しそうでしたが、必ず空中で消失しました。もし衝突したならば生命の 75% 以上が絶滅すると予測されますが、その直前に消失するため脅威はありません。